されてる竜二でーすこのピー入れてくださいね<笑>ということですね今日はですね思考シリーズやっていきたいと思います試行シリーズっていうのは皆さんの馴染みのあるレシピを、えー、ちょっとひと手間加えてめちゃめちゃ美味しくするっていうレシピですね、えー、今回ねチンジャーロースですまぁ、あ、この勢いでやっていきたいなと思います、えー、今回はですねほろ酔いですねほろほろしておりますもう大丈夫ですねあのまだね意識はっきりしてますんで、えー、美味しいのができると思いますでは イですいまリュウジのバズレシピ材料説明いきたいと思いますたけのこをね今回は細切りになってのも買ってきましたこれすごく便利ですので150から1 2 0ムですねでピーマンがあのちっちゃいの5個入りですねこれ1 2 0 3 0ムですねであと豚こま肉 ロース肉の、えー、生姜焼き用の薄切りでもいいんですけども、今回はこま肉で。で、ただですね、こま肉も厚さとかがスーパーによって違うんですけども、できるだけ厚いのがいいですね、えー。今回はね、結構ね、ペラペラなんですけどもあ、これでも結構美味しくできるので、えー、今回これを使っていきたいと思います。あとは、ニンニクと生姜が必要なんですけども、生、え、姜、ー、ね、10g は、1 0ラムこれぐらいですね。結構使います。ニンニク 1g いいです。素材的にはこれでやってい、あとは調味料。 はい、ということでですね。早速まあ、思考ですからね。至高な感じでやっていきたいと思います。はい、おでん。お野菜から最初に切りましょうね。あ、ごめんなさい。あんまり切る。はい、こうこうした方がいいんだえー。こうやってね。えっ、ー、とヘタをねえー、ここに入れ込んじゃいましょう。はい、こんな感じでね。最初にえー、ヘタを押しておくとすぐ取れます。はい、はい、こんな感じですね。種取れました。 はいえー、少し残ってたほいが平気でね千切りにしていくんですけどもこれ、ね、2つ重ねてね 押, しちゃ押しちゃうんですね押しちゃうとねこういう感じで細切りがねすぐできる押しちゃってからか細切りにすこれピーマンの、ね、青臭さがねたまんないですよ青春の匂いですねこれねピーマンのフレッシュな千切りができましたね生姜ですね えー、生姜なんですけど、これちょっと太いんでねえーちょっと、えー、スライスしていきますの状態で、えー、千切りしていきますこれ生姜10グラムですね、えー、あとニンニクなんですけど、おけつを切り落としてですねえー潰して、えー、芯の分はあんまないですねえこのままやっちゃいましょう、えー、粗みじんにしていきますはい、こんな感じですねでこれですね、切るお野菜は完了でございます肉を で、ここでなんですけど結構細切れなんですよ、えー、これね重ねていくんですよ、えー、豚をね長い方向に重ねていくんですこんな感じでですね長さをまとめたらこんな感じです千切りしていきますでこれですね見た目がもっといいなっていう人はパロースの障害う焼き用の、えー、少し厚いお肉を買ってきてくださいね僕は安さ重視です安くてうまい方が絶対正義じゃないですか これはね、できるだけでいいですでこんな感じですね今切ったお肉をボウルに移しますここに で, ですねいろいろ入れていきますまずですね卵です米粉片栗粉小さじ5ですね<笑>めっちゃ汚れてるんですけどでもこのためのエプロンなんでね大丈夫です小さじ34はいですねお酒です小さじ2ですねお酒を にもお酒を塩ですね2つ飲みこんな感じですね胡椒ですちょっと ね, ね豚肉の臭みも、ね、出やすいので、ね、多めにね処理処理していきましょうこうしましたら飲み込みますどんどんどんどんどんねこうしてですねこの豚肉を片栗粉と卵でコーティングすることによってお肉もね固く仕上がらずにです、ね、しっとりした感じで えー、いけですので、えー、この下処理はね必ずやっていただきたいです非常にねお肉おいしくなるので、ね、右手で揉み込みながら左手で揉んできるよく揉み込んだらこれはとりあえず置いておきましょう今ね、あのー、せ千切りのタケ、えー、のコは、えー、と水あけましたよくね水気切っておきます、えー、これでですね下処理は終了になりますこっからはですね皆さん早いです フライパンをね用意してくださいね。油なんですけども皆さん皆さんここすごく注意です。本当に中華作るときは油ケチんないです、ね。油ケチるとまずいです。はい。で、えー、ここは油大さじ1と。 半分入れます。これで何をするかというと野菜だけ炒めますまず中華っていうのは基本的にお野菜に油通しっていうやり方をするんですけどもえ今回ですねあ油通しって結構いっぱい油使うんですけども家庭ではそんなにいっぱい油使えないのでえ今回はですねこのフライパンに疑似的な油通しをしていきます竹の子ですねはい、まあ、今回 150g たけのこの場合はどれだけ炒めてもそこまで、ね、食感が変わらないので、えー、結構ね、ね、この状態で炒めちゃったらイ い, いです、はい、このたけのこのが回ったなと思ったらですね、えー、このピーマン、えー、さっき細切りしたピーマンを入れていきますでピーマンを入れてから1分ほど炒めますあと1分ぐらいでいいです今、ね、あんまり火を通してしまうと、まあ、シャキシャキ感というのが損なわれてしまいます、はい、もういいです 一分、一分になるらしいですこれです、もうまだまだ両方ともシャキシャキですあの、ピーマンもシャキシャキですはい、この状態でいいですはい、そしたらですね、ここに油、またね、大さじじは皆さん、測ってくださいね僕はね、適当にやってみます油、絶対きっちりになりますこれは、2、3人もあるので油、こすかって大事です卵、ね、やっ豚こま、こちょっと入れていきますこれ、細切りにしたやつなんです 結構ね、細切りになってますあとね卵でコーティングされてるから中まで火が通るのが時間差で起こるんです、ね、非常にねこのお肉が柔らかいで、ね、8割ぐらい火が通ったかなっていうところで、ね、お野菜を戻していくと、ねね、今ね少し弱めてここで味付けをしていきますねオーイスターソース大さじ1と半分ですね ここで生姜とニンニクを入れます。こういったね、ちょっと火を入れないとね、えー、とちょっとスパイシーすぎる。醤油です。大さじ1ですね。お砂糖です。小さじ2ですね。あと僕のお得意の味の素が1、2、3、4、5、6振りですね。でここで火を強めま で、えー、全体をね混ぜっていきますまたねあの牛とかでもいいんですよね新庄ロースっていうのは豚肉なんですけ新庄牛ロースっていうのが牛肉になるんです今回は安い豚こまを使って、えー、普段使いもできるような新庄ロースに仕上げますでね全部から煮絡めたら味見 これは23人もあるので、ねえー、チンジャーローズだと、ね、1人前からっていうのがなかなか、えー、と難しいので、えー、この23人甘、えー、ったはね掘、えー、り下げて下さい仕上げにですねあれば糸、えー、とうがらしを少し添えてあげるとあの非常にね、えー、中華屋さんっぽくなるので、ねえー、これ見た目めっちゃ大切なんでこちらこ、ね、のチンジャーロース完成です はいといととうことでですねできましたので食べていきたいと思いますああいざしょ。デュエルうんわかるかな伝わってるかなこの味のコントラスト いたけのこシャキシャキピーマンシャキシャキ肉ほわほわ一言じゃなかったねあの非常にうまい仕上がりになってます何がうまいってね後入れのニンニクと生姜が超効いててめちゃめちゃうまいこれはつまみつまみいやご飯のお供ももちろんですよ、ね、僕的にはつまみですか ね, もうね 店の味ですやっぱりね脂のコクっていうのかなこのチンジャーローズの生きざまですよねうまい肉が細切れを細切りにしたからごっそやらかいですねでねあの結構ねオイスターソースも入っててお油も入ってるんですけど砂糖を結構入れてるんですよこれってで そ, その砂糖が味に、ね、深みを出してくれてるんで非常に美味しいですなんならお弁当もいけますよ 汁気がないんでね、うん、作り方としてはオーソドックスな作り方ですまら卵からめてあの一緒に炒めてるっていうあのやり方は結構オーソドックスなやり方なんですけどもとにかくねのやり方でぜひやってもらいたいあと、ま、一番も僕中華作る上で言ってるんですけど油ケチになります、ね、日本はね油を摘出する文化があるんで家庭料理の中ではねではっきり言っときますけど飲食店と家庭料理の差、うん、油なんですよ すするかもしれないですけど油と塩とうまみだから味の素とかウェイパーとかそういうい鶏ガラスープとかガンガン入れれば店の味になりますあこれまたアンチ増えまバー<笑><笑>このシコの神社ジローマジでうまいですぜひこちらで作ってみていただきたいなって思いますはいということ で, ですね皆様このチャンネル 美味しそうだなとかですね、やってみたいなと思った方もしくはですね、僕の飲みっぷりに男気を感じた方はぜひチャンネル登録および高評価をよろしくお願いします。